私はチップアトラスというデータベースを開発しておりまして毎年発表の機会をいただいておりますが今年はちょっとそのどういうふうに使われているかを中心にお話ししたいと思います。でチップアトラスというのは論文などで報告されたすべてのチップスックデータを統合的に利活用できるようなデータベースです。 えまあ、後ほどお話ししますように。自分の好きな遺伝子の周りに、どんな転写因子がどの細胞でどの程度結合しているかというのを理解することができますえ、これは dbcls の太田達郎さんとの共同開発になります。でチップアトラスのまトップページがこちらになります。で、このトップページに4つのツールがありまして、それを。 使うことであのいろんなチップセックデータの統合活用ができるようになっております。で、どんなことができるかというのを簡単にご説明したいと思います。まあ、このようにゲノムがあって、いろんな遺伝子があったとします。で、ピークブラウザーというツールでは、自分の好きな遺伝子やゲノム領域にどんな転写因子が結合しているかというのをビジュアルで理解することができます。で、またターゲットジーンズというツールでは、自分の好きな転写因子を入力すると、 それがそれの標的遺伝子候補つまり転写開始点の近傍に結合するような遺伝子を探索してく れ, くれますでまたその逆ができるのがエンリッチメントアナリシスです、まあ、つまり複数の、まあ、数百個の遺伝子を入力しますとそれら遺伝子の周りに共通して結合する転写因子は何なのかといった探索ができるようになっておりますでまた、えー、ゲノム領域には複数の転写因子を結合する、えー、強極剤を示すものがあります でコローカライゼーションというツールでは自分の好きな転写因子を入力するとそれとゲノムワイドに同じようなところに結合する転写因子を探索してくれますまずこのピークブラウザーについてご説明したいと思いますピークブラウザーではすべてのピークコールデータをまとめて閲覧することができますこの図におきましてはホック a 2という遺伝子のこの領域におきましてはこういった転写因子が ES 細胞で結合しているとか あとこの転写回視点におきましてはこういった細胞であリバーにおいてこういった転写因子が結合しているなどえその自分の好きな遺伝子の制御機構に関わる因子を探索することができます。でこのピークブラウザーを用いた例として、まあ、このニューケミアの論文におきましては急性リンパ性白血病の GWAS で同定された SNP、まあ、これはノンコーディング領域に存在しますが。 そこにこういった転写因子を結合するというのをチップアトラスで見いだしてその後の実験に活用しておりますえ続きましてこのターゲットジーンズについて説明しますこれは自分の好きな転写因子を入力するとその標的遺伝子候補を探索してくれますえターゲットジーンズのウェブページに行きましてここで自分の好きな転写因子を入力します例えばガタ6というふうに入力してえ転写開始点からの距離を 例えばプラマイ1 0キロというふうに設定してこのボタンをクリックしますとこういった結果が返ってきます。でこの上に並べてあるのがこれまでに報告された GATA6 のチップシックデータ約 20, 20件が並べられてあります。でこの縦に並べてあるのがそのこういった遺伝子の転写回始点のプラマイ1 0キロベースに ガタシックスが結合するということを示しております。でこの縦と横の組み合わせで色をつけておりますがこういったチップスでチ ッ, プシックデータでこういった点遺伝子の周りに結合するというのをその結合強度をヒートカラーで示しております。で実際にそのガタシックスの標的遺伝子候補はこういったものですよというのをこの「エンボジャーナル」の論文では示しておりましてその後の実験に活用しております。 今度はこのエンリッチメントアナリシスについてご説明しますこれは複数の遺伝子を入力するとそれらの周りに共通して結合する転写因子つまりマスターレギュレーターを特定することができますこれがそのウェブページになりますがこちら側とこちら側に自分の好きな遺伝子名を入力します例えばこちら側に肝臓で特異的に発現する遺伝子約数百個を入力しております でこちらが比較対象としてそれ以外の遺伝子数千個を入力しておりますでこのチップ、えー、エンリッチメントアナリシスというツールはこちら側とこちら側を比較してこっち側の遺伝子に、えー、より結合がエンリッチするようなつまり共通するような転写因子を探索してくれます、えー、結果の詳細ちょっと省きますが、えー、一言で申しますと HNF4 とか f o x a といった転写因子の結合がエンリッチするというふうに結果が表示されます 実際こういった因子は肝臓の発生に非常に重要であるということが知られておりましてなおかつこれらの因子を皮膚のファイブログラストに強制発現させるとヘパトサイトライクな細胞にダイレクトリプログラミングできるということが知られております、まあ、つまりそういったその各種組織のマスターレギュレーターを特定するのにこのツールは有効かと思いますで現在九州工業大学の山西先生との共同研究におきまして いろんな臓器でのマスターレギュレーターを特定することによってダイレクトリプログラミングに活用しようといった研究を行っております。でまたこういった各種組織細胞タイプで特異的に発現する遺伝子を抽出するというのは非常に困難です特に小さな細胞においてはその抽出は非常に困難です。 でそこで私はフォトアイソレーションケミストリーという技術を開発しておりましてこれはどんなに小さな領域であってもそこに存在するトランスクリプトを解析することができるという技術になりますで現在のところはエンブリオに存在する神経幹細胞や資源生殖細胞またもっと小さなサイズとして核内に存在する核スペックルや、えー、細胞質に存在するストレスグラニュール にどんな転写産物が存在するかというのをこの技術を使って解析しておりますこの技術簡単に申し上げますと自分の好きなところに光を照射するだけでそこでに発現する転写産物を解析することができますで本研究は九州大学の大川先生との共同研究になります話をチップアトラスに戻しましてこのエンリッチメントアナリシスではゲノム座標を入力することもできます まあ、特にににアタククシックの解析にこれは非常に有用かと思います、えー、つまり、えー、例えばある処理を施した細胞のアタックシックデータのピークコールデータをこちらに入れますでこちらが比較対象としてコントロール細胞のデータを入れますでそうするとこのツールはこっちとこっちを比較してこちら側にどんな転写因子の結合がエ立するかというのを調べてくれます で実際このネイチャーイミノロジーの論文におきましては血球前駆細胞に GATA3 を強制発現してアタックシックを行うという実験を行っておりますえそうすると、まあ、いくつかのゲノム領域におきましてはオープンクロマチン領域がこのように、えー、減少するということを示しておりますでそこでじゃあこういった領域にはどんな転写因子が結合するかというのが次の疑問となります でそこでこのチップアトラスを使いまして解析したところ SPI1 という血球分化に非常 に, 非常に重要な転写因子がこういった領域に結合するということを示しております。でまたこの Nature GeneTics の論文におきましてはグアニン40差構造という得意な構造を取るゲノム領域がありましてこれはあの疾患などにつながるというふうに言われております。でそういった構造に に共通して結合する転写因子をチップアトラスを使って調べることによってこういった転写因子の働きが変化するのではないかという結論を導いております。でまた現在私の研究室で行っている解析としまして薬剤の標的因子を予測するということを行っております。これはあの 研究室の大学院生でありますすーくんが行っておりますまた本研究は九州工業大学の山西先生との共同研究になりますでどんなことをしているかといいますとまあいろんな薬剤がこれまで開発されていていろんな効果をもたらしますでなんでこういった効能をもたらすのかというのを考えた時に、まあ、遺伝子発現を変動させてこういった効果をもたらすと考えられますでそこで問題となるのが じゃあなんでこここううういいいっったた薬剤がこういった遺伝子のの発現を変動させるのかということですでそこで私は考えたのはこういった遺伝子をひとまとめに制御する因子があってそれが薬剤の作用標的となって発現変動に至って効果に至るというふうに考えましたでそこでこのチップアトラスを使って解析をするということを行いました でその結果エストラジオールやテストステロンで発現が変動する遺伝子の周りには ER や AR といった、まあ、基地のものが、えー、ちゃんと取れてきました。でまた、えー、と実際に使われているお薬について使ってみたところレフルノミドというレウリウマチや癌に効くお薬がありますけれどもそれらの、えー、標的としてレル a や TLE3 といった炎症や常食抑制に効く、えー、転写因子が連立するということが分かりました。 またバルプロ酸というこれはあの抗転換薬になりますが副作用として妊婦さんが飲むと自閉症を求たる子どもが自閉症のリスクが高まるというふうに言われています。でその作用標的として CHD8 という自閉症関連因子がトップに上がってきたという研究結果をここでは出ております。 でまた、えー、と九州工業大学では、えー、と共同研究におきまして、えー、また別のアプローチで、えー、薬剤の、えー、作用基準に迫る研究を行っておりますでまた、えー、私たちは疾患の原因となるスニップを予測して機能解析を行うという実験を行っております、えー、これまでに GWAS でさまざまな疾患関連スニップが同定されておりますがそのほとんどがノンコーディング領域にありますでまた統計学に 的に最も優位とされるスニップというのは必ずしも真の原因のスニップであるとは限りません GWAS では同定されたスニップの連鎖不平行領域と呼ばれる非常に広大な領域のどこかに真の原因となるスニップがあると考えますそそこで私が考えたたのは、そういったの ところ真の原因となる SNP というのは遺伝子発現制御機構に関わっていろんな転写因子を結合しているのではないかと考えましたでいくつかの予備的な解析においてぴったりとこの真の原因となる SNP と一致するということを見いだしておりますで現在、え 徳島大学の竹本先生との共同研究によりましてこういったいろんな転写因子を結合するホットスポットにゲノム編集でミューテーションを入れてやることによって疾患の再現ができるかどうかという実験を行っております。でまたここにお示しするさまざまな方との共同研究をこれまで行っております。精子形成や 筋肉やニューラルクレストエピブラストステムセルなどの研究にチップアトラスは応用されておりますでチップアトラスは毎月データを更新しておりまして現在のところ約14万件の実験データがありますで特に多いのがヒトとマウスのデータでありまして約6万件の実験データがありますでつい最近最新のレファレンスゲノムにも対応するようにいたしましたでまた DBCLS の池田さんと太田さんとの共同開発によりチップアトラスのすべてのデータを RDF 化することに成功しましたつまりこれによっていろんなデータベースやデータなどとこのチップアトラスのデータをリンクさせるのが非常に簡単になっております、うん、今回は使い方についてあまり述べませんでしたけどもチップアトラスの使い方はこのようにムービーがトップページに設けられていますのでこちらをご覧ください でまた、えー、実験医学にもその使い方を示した、えー、機構をしておりますのでこちらもご覧ください、えー、本研究はいろんな方との共同研究の上に成り立っております、えー、ご静聴いただきありがとうございました